ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今まで HTML と CSS を紹介してきました。今回は JavaScript について勉強しましたので、紹介したいと思います。HTML は Web、えーまあの画面の構造を表すもので、えー、CSS がその構造の装飾をするものでした。JavaScript は構造と 装飾を、まあ、動かすもの動かしてプログラミングできるものが JavaScript になっています今回はフォームで書き込んだ文字を、えー、別の場所に表示をしてみるという、まあ、動きのあるプログラムを JavaScript で書いてみたいと思いますテスト10 .html を使いますあとテスト10 .css あと今回は、えー、テスト .js というファイルを作っていきます まずはテスト .html の中のフォームタグの下のところにテーブルタグっていうのを書き込んでテーブルタグの中に div の id=" イコールっていうふうに識別番号をつけておきますでここに JavaScript で処理した結果を表示させるように仕掛けたいと思います準備まずはします html の div から始まって スラッシュ DIV で終わるところまでをエレメントって言いますで DIV のことをタグって言って ID=" イコールって書いてあるところはタグの属性って言いますこの ID=" イコールの属性を使って JavaScript と連携させたいと思います右側のページにある通りだと1つの インプットタグにしか対応してないので今回ちょっとオリジナルでネームと e メールとメッセージが扱えるように改良を加えて試したいと思います JavaScript のファイルを読み込ませるタグはボディタグの一番下のところに書くのが通例となってます理由としては JavaScript のファイルもダウンロードしてくるので HTML の構造を先に読ませてそれからページを表示させてから JavaScript のファイルを読み込むっていう順番で読み込ませることで早く Web サイトの表示ができるっていう利点があるので JavaScript のファイルは最後に読み込ませるっていう風な工夫がされています左のページからテスト .js の方に JavaScript をコピーししてきました そ, その JavaScript と HTML のタグを連携させていきます。バー X って書いてあるところのバーはバリアント型の変数型です。ドキュメント .getElementById というところで えー、とインプットタグの ID=" イコールと紐付けて値を取ります。値というのは、えー、とエレメントのオブジェクトは X に入ります。4行目から10行目までのコンソール点ログの処理についてはプログラムがうまく動いているかどうかのデバッグのために使います。15行目のドキュメント .getElementByID=" で「カッコ」って書いてあるカッコの中 と,、えっと先ほどのテスト 10HTML の、えー、DIVID=" イコールのところと同じ、えー、識別子にしておいてでイコール ="X」って書いておくと、えー、フォームで書いた文字が下のテーブルタブの中の DIV タブのところに表示されるっていう仕組みになってます一通りプログラミングできたので Web ブ, ブラウザーから動作を確認したいと思います 上の部分のネーム・ E メール・メッセージに文字を書いてメッセージを送信っていうボタンを押すと下のネーム・ E メール・メッセージって書いてある右側に同じ文字が表示されるっていう仕組みになってます字っこが3つ連続してるけどちょっとわからないのでスキップさせてくださいこれ無視してくださいあと、えー、JavaScript の中のパースイントって書いてあるところは、えー、ちゃんと値が取れたかどうかを確認するための処理と思ってください あれ動かない動かないので、えー、デバッグしたいと思います、えー、デバッカーのタブのところの中からテスト 10js を選んで、えー、先頭のところにブレークポイントを貼りますそれで動かして、えー、1行ずつ確認していきますブレークポイントを貼った次の行でどっか行っちゃったので多分5行目のところがおかしいと思いますちょっと調べます、まあ、よーく見れば 5, 番5行目のところが なんかユーザ ー, アンダ ー, バー、ーザメールが正しいいみたいです。直します。JavaScript を直したのでもう一度正しく動くか Web ブ, ブラウザから確認してみましょうあちゃんと動きましたね。ご視聴ありがとうございました。